「ライジング」というこの作品もこの祭りで残念ながら最後になります来年はコロナに負けないよう新作に挑戦します楽しみにしてくださいそれではかとの世界にお付き合いください2021かぶとはるか争点 雲射抜け登れ天までラキン届け思い心に届け天を満ちとし道をずっと見る一精神の如し 心一つ 高に米をかまし高のよしお殿下だし思許せ けよかったよかったよウったよかったよかったよかったットったよかっッよかットよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったまだったよか すいうわースイースイはい会場の皆様、ありがとうございましたありがとうございました